コードに合ったニロ抜きヨナ抜きが使われていることを確認しようどうもジャズ沼の長吉敏夫です今回はチャーリーパーカーのビリーズバウンスという F ブルースの曲のテーマを分析します前回のテナーマッドネスの分析も合わせてご覧ください今回もレジュメをダウンロードいただけますプレゼントの条件はチャンネル登録そしてコメント欄に動画の感想をお願いしますダウンロードしますとかだけでも 全然大丈夫です Zoom を使ったジャズレッスン宿題提出型の通信レッスンどちらも超超初心者の方から大歓迎です上手くなってからよりもどうせ習うなら早くから習う方が上達も早いです7月中はお得なキャンペーンをやっていますので詳細は概要欄からご確認くださいでは分析に行ってみよう チャーリー・パーカーのビリーズ・バウンスという曲のテーマの分析をしてみましょう前回ソニー・ロリンズのテナー・マントネスのテーマを分析した時にブルース特有の1セブンス4セブンスの分析をしましたそれはどういう風うな分析だったかというとこの2つのコードをモーダルインターチェンジという概念で分析してみたんでした モーダルインターチェンジとは何かといったら同じ主音を持つ同じ主音の音階の構成音が違う違う音階からコードを借りてきていいですよというものでしたそして f 7 t h b b 7ンスは F メジャーキーの3番目と7番目の音が半音下がったり 下がらなかったりだったんですね三番目と七番目が下がらないのがまずイオニアモードただのメジャースケールです七番目が半音下がるのが F ミクソリディアンモードここから F セブンスを作り出すことが できます。三番目が下がるのが F メロディックマイナーモード。ここから b フラットセブンスを作り出すことができます。三番目と七番目が下がるのが F ドリアンモード。 メロディックマイナーモード同様に B フラットセブンスを作り出すことができました四つのモードでコードを分析してみようという話でしたミクソリディアン B フラットセブンスはドリアンかメロディックマイナー G マイナーセブンスと C セブンスは イオニアンはただのダイアトニックコードですそしてこの D7 は前回は d マイナーセブンスということにしてイオニアンで分析しようとしていたんでしたそして前回はこのそれぞれのモードの4番目と7番目を省略して5音音階ペンタトニックスケールを作ってみたんでしたね番番目と7番目ととの音を抜かすと F イオニアモードと F ミクソリディアンモードの場合には F メジャーペンタトニックスケールが作れました F メロディックマイナーモードと F ドリアンモードの場合には F メジャーペンタトニックスケールの三番目を半音下げたものができましたこれが F メジャーペンタトニックスケールこれが F メジャーペンタトニックスケールの三番目が 半音下がったものこの2つに分けることができたんでしたねそれでこの曲を分析してみましょうまず1段目がそれになっているのかどうかこれこれアプローチノートが入っているのでちょっと分かりづらくなりますがは実際そうなっています。 これはまず F7 はは f 7ンスはこれは F メジャーペンタトニックスケールの構成音に対して半音下のアプローチノートがついています。 b フラットセブンスファーレーファーですがこれは2音しかありませんが F メジャーペンタトニックスケールもしくは F メジャーペンタトニックスケールのサードが半音下がったものと捉えることができるでしょうファーレーファーにはラとラフラットが どちらも弾かれていないので断定することはできませんが F メジャーペンタトニックスケールか F メジャーペンタトニックのサードが半音下がったスケールが使われているでしょう。まあラは弾かれてないだけでコードに合わせるとしたらラのフラットを使いたいのでこちらのスケールを採用したけど弾かなかったということに しておきたいはしておきたいです実はブルースの2小節目って B フラットセブンスじゃない場合もありますブルースの1段目がずっと F 7スっていうシチュエーションもあるんですねジャズブルースよりもっと前のブルースだったりもしくはジャズブルースもっと後のモーダルなブルースになった場合にはこの B フラットセブンスは ないものとして1段目4小節間をずっと f 7ンスで捉える場合もありますとするとやはりまあここはあえてスケールをどちらか特定する必要もないかもしれません f 7ンス3小節目にいきます「ファーレファーレラファレファソファファ メジャーペンタトニック、F、メジャーペンタトニックスケールで「すラ」に対して半音下のアプローチノートがついています1段目はペンタトニックスケールヨな抜き音階とそれの半音下がくっついていました特に半音下になっているのは「 一三五の半音下になっているようです。じゃあ、二段目に行ってみましょう。ここまでを見てみますと。さっきまでの。ヨナ抜きとは、違う解釈になりそうです。これわかる人は、あ、マイナーペンタだとか、ブルーノートスケールだと。 わかかるもしれませんこれも実は 音, 音階が使われていますただし「ヨなぬき音階」ではなく「二度ぬき音階」が使われています2番目と6番目の音を抜いてみましょうこれは全部違うスケールになりますイオニアンモードのヨなぬき琉球音階ですね ミクソリディアンモードの。二度抜き。こういう。五音階になりました。メロディックマイナーの二度抜き。こういう五音階になりました。エフドリアンモードの。二度抜き。こういう五音階になりました。これは。特に。 F マイナーペンタトニックスケールと呼ばれるものですここはずっと f マイナーペンタトニックスケールが使われていると考えてもいいかもしれませんただ F7 のところでは F7 のところでは f では ラもラフラットもメロディーで現れてきていないためもしかしたらミクソリディアンモードの二色抜き音階が使われていると考えることもできるかもしれません b フラットセブンスはドリアンモードの二色抜きである f マイナーペンタトニックスケールが b フラットセブンに合うのは理にかなってると言えるでしょう f マイナーペンタトニックスケールは F ドリアンの 二色抜きです f7 のところはもしかしたら f ミクソリディアンの二色抜きかもしれないですこれしか弾いてないのでこの可能性も捨てきれませんここはまた違った リバップのアプローチなのでで今スルーしますあとで今日やります最後ファレファファレファというここは F メジャーペンタトニックスケールが使われていると考えていいでしょうというようにそれぞれの コーードドに適したモードを選びそれのよな抜きもしくは二度抜きが使われているということが分かりましたじゃあ残りのフレーズも見てみましょうこれはモードとは関係なくなります a m 7 d 7ー度そして 7から4度進行の時にはこの7三がすごい大事なんでしたね7三の前に半音下のアプローチノートが入っていますミシャープと書く方がミファー適切かもしれませんそしてこのパターンですが ビバップお決まりのパターンでありますがこの D セブンスはそもそも一瞬 G マイナーキーから着用している5ドセブンスドミナントの和音です次のコードが G マイナーセブンスだからですがこれは何かと言ったらセカンダリドミナントという機能のコードでキー F から 近いキー、キー F の関係帳から5度セブンスを借りてきていいよというのがセカンダリ・ドミナントです。キー F とキー g マイナーにどういうつながりがあるかといったら F の家族帳サブドミナントキーである b フラットの平行帳という二度マイナーのキーっていうのは。 家族調の平行調になっていてそこから借りてこれるんですね G の和声的単音階 G のハーモニックマイナーという音を1個変えないと D セブンスを作ることはできません そ, してその時 D セブンスで使うスケールは G ハーモニックマイナースケールを D セブンのルートである D から始めた ハーモニックマイナーパーフェクトフィフスビローというスケールです。という紆余曲折を経て D7 上でこのミのフラットこの音が使える理由が分かりました。 セブンスの D の音に対する上からのアプローチになっていますそして上から解決する時に2音迂回していますい2音迂回のパターンは何回も解説していますが上がターゲットに対す る, ががる「 半音上の音だった場合にはターゲットに対する「全音した」「半音した」という「迂回の方法が一つあるんでしたコードトーン7 七, 七迂回して3に行って次「レ」に行きたいから「レ」の「」。 上そして「迂回して5度に着地」というふうになっていましたそして「クリシェ」というパターンがここでは使われていますこれは 2-5-1 を大きくとって もしくはこういうふうにソーファーファーミーという半音加工を作っているんですこのような コードの構成音のちょっとした変化のことをクリシェと言いますが特に2・5・1では2のルートから下がるパターンが使われますこれは前回テナーマッドネスでも クリシェを使った 2-5 は 2-5 の上等句上等手段になっていますでぜひ覚えてくださいこの半音加工を目立たせるために基本的にはその他の音は g マイナーのコードのトーンのみで構成されていますクリシェが終わった ら, ミから へのサンド加工が起きています上の音を経由しています。感じで分析が完了しました。今回のまとめ一つ目のアイデアはブルースのコードをサンドモーダルインターチェンジというアイデアを使ってよな抜き音階と 二度抜き音階を考えるもう一つはコード感を出すためにサンド加工やクリシェを用いたフレージングをしていましたとても分析しやすかったも勉強になるような題材だったかと思われますが皆さんいかがでしたでしょうか今回もレジュめを概要欄に貼っておきますチャリーパーカーカの曲はファベリ パブリックドメイン著作権が消滅していますので譜面このまま置いておきます今回はチャンネル登録とあとはこのコメント欄に感想を書いていってくださいよろしくお願いします明日はチャーリーパーカーの「ナリーのテーマを分析してみようと思いますありがとうございました